はい、4月の23日日曜日、えー、三郷オーストリッチファームのポニタンですはい本日は農場長もともちゃんもお休みなのではい、一日ポニタンが牧場を守りますはいということで朝の見回り行ってみましょうレッツゴー 天気はよし天気はすごくいいですね今日も暑くなりそうさあ、今日はお客さんは来ないのでお客さん入り口は開けなくていいという風は強いですね風は相変わらず強いな さあちょっとさあねひとりでとるときさちょっと大変じゃないよしあきましたよし行くぞ シルバーさんもいないなのでも水もダチョウの世話は全部おじさんが一日かけてやりますということで皆さん周りさあ朝の見回り行くぞさておはよう鈴葉キャン。ぴゃん はあっちにまずは恒例の朝の卵回収からですねはい今日は朝おじいちゃんが取っておいておいてくれることもないので僕が一つ一つ家族確認しつつ取っていくという形になります はい、今んところ玉はないですねさて今日はいい天気ダチョウにとってもいい天気とても過ごしやすい陽気なんじゃないですかねはい小さい屋根の方行きます はい、ないですねほらあんな感じで気持ちよさそうにじゃあ、出会っているく思いますはーいおはよう君はいつもズンズンしてるねはーいおはようパクこちゃんおはよう パクパクパクパク<笑>歓迎してくれてるのかなはい卵はナイスダンスを披露してくれてるここ踊ってくれた。 強いなって思うんですね風に美しい羽がファサファサとはためいていますけれどもいい絵ですねありがとうさあ行くぞ おはようみんなおはよう さんチャレンジしてますね。 あー今回未遂に終わったのかなどうなんだろうさあーどうだったんだろうとか言ってると卵を見つけてしまうとあー2個ある2個見てください卵が1個2個回収しましょうか 回収しますどうやって止めてれば取れるのあ、これいい、これよし、この角度なら取ってられる 届くかな<笑>どうにかこれで届いてほしい。 まずは、近場から撮っていきましょうかああ、もう、落ちちゃったよめっちゃ汚れた、マジかちょっともうちょっと自転車の移動をしてちょっと待ってよ どうすれば固定できるかなこんな感じ頼む頼むはい、取ります頼むよやめてやめて ー, めてーバをいじんないでーひ、えー よし、一個ゲット。二つ目取りたいです。頼む、二つ目まで届かしてくれ。ちょ若干届かない。 ちょっと若干届かないんだけどどうしようここかな ちょっとだけあそ一瞬伸びろ一緒にもうちょっとよっしゃよかったちゃんと届いた 届かない時もあってさなかなかにそれは面倒くせんだよなよしよしオッケー。ここから先は卵はないと思うんで今日はこの2つ。 はい、ここは三十三番ですね。ま<笑>あ、はい、どっちも三十三番なんて分かってるんだったら。あれか。ナンバーつける必要ないか。 はい、33番が1個に33番が2個ですねはい今日の朝の卵研ぎははい2個ですお騒がせしましたありがとうはいこんな感じです みんなおはははようはーい、はいあれですね近々またダチョウの輸送があるのでこういった輸送ボックスをもう準備してます。 の見回りが新しいヒナが生まれたことによってちょっと長めになりますそれに日曜日今日みたいな一人勤務の時なんてすんごい長いですね、まあ、楽しいっちゃ楽しいんですけどね 誰かと喋っていられる方うが楽ではありますよねはいここにも卵はないとはい、ひらたぼっこしてます よーし。はい、最後になりますが。新生ひなの様子を。見ましょう。めっちゃ。喧嘩するけど、みんなどうしたんだ。 ほんとひなしゃ、はい、の, の中なので長靴を履き替えます。 をつけますはい現在の気温は 24.8 度 24.8 度ちょっと低くない はい、1月の23日、時刻はたぶん9時ごろ、24.8 度、湿度 15%、からっからですね。はい、現在の西の3、4というところで、価格内で買っています。 朝昼夕と3回に分けてひなの観察をしていますそれでは温度を測っていきますおはよう。 ヒーターのないところ 25.2 度ヒーターのあるところ 28.7 度 25.2 と 28.7 はい 25.2 と 28.7 ひなの様子見てみましょうおはようもう一日も経てばみんな活発に動いてますねはい中にはまだ眠い子もいるのかなはいそうですね ありますかね、この黒い床に白い点々これフンなんですねちゃんと餌を食べてくれてる証拠ですねはいで今日はちょっと足バンドをね外さなきゃいけないのでちょっとしばらく定点にします 確定点での作業をお許しください。 一番の1匹ずつ持ってあげます。 取れたかな。この方も足番を取っちゃいます。大丈夫よ。すぐに取ってあげるからね。大丈夫。<笑>大丈夫。 you、yes. まだまだだね。ごめんね。そうね、足バンド取ってあげないといけないんだ。ごめんね。ひっくり返さね、やだね。ごめんね。はい、調整よ。 怖がららせなないいうちにパパッとやらないとやね足バンドをね最初につけていることでその足の矯正というか足の発育がねうまくいくようにやってるんですけど。 最初に入って一日目はあれですけど。取ってあげるんですよね。大丈夫。そこにいたんだ。一年前とは比べ物にならないぐらい早く。この作業ができるようになりました。 なではすごいです。あとドイツが付いてる。付いてる。付いてないね。ん付いてる。付いてない。あ、あの子付いてる。 しみついてるね。大丈夫大丈夫。ママだよ。はいママだよ。 全員分取れたかな。可、う、愛、ん、い可愛 い, い。はい、餌はこのままでいいのかなと思います。量的にもね。 早い早い動きが早くてかわいもう多分バンドをつけた子はいないかなこの子どうだあ、いたこの子はそうですラストですごめんねすぐ終わりよ 大丈夫はい、おいどうですか、皆さん。 あのうはもう外れてあとはお水をやっておしまいですあまだうまくお水は飲めないと思うんですけどちゃんと水分と 餌を与えて。すくすくと大きくなっていただきましょう。ご、ね、めね。はい、おめでたよ。はい、小刻みにコロコロ泣いてます。元気になあれ。 元気にすくすく育つんだよ。はい、ということで、4月の23日日曜日の朝の牧場巡りは、これにて終了します。皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。